これ「くらいのお弁んとばっこに」「おにぎりおにぎりちょいっとつめて」「刻みしょうがにごましおふって」「にんじんさん」「さくらんぼさん」「しいたけさん」「ごぼうさん」「穴のもあいたれんこんさん」「すじのとったふう 减肆